このコロナ禍、マスクをしながら毎週練習をしております。苦しい練習の成果を見ていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。とのことです。平型の皆様よろしくお願いいたします。はい、えー、会場の皆様こんにちは。えー、千葉県合川市をやってまいりました。吉良工藤と申します、えー。練習もしているんですが、なんてこのごってなかなか日程が取れず。 練習不足ということもありますが皆さん温かい目で見ていただきたいと思います、えー、今日踊るのがです、ね「品倉成長」という曲なんですが後ろに本家本物がいるのでちょっと緊張しております、えー、それこそほと長い目で見てください、えー、気楽堂いくぜよ おめでとうございます。